演武開演どうも私のズレズレなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はこちらチャンネル登録よろししくお願いしますまた業務スーパーでいろいろ買ってきたのでそれを食べ て, てますこちらチキンのトマト煮こちらは千巻きでここにあるのが大学院です<笑>これだけミスした商品なんですけどねま業務スーパーのプライベート商品ばかりではないということでいいでしょうというよりそういうふうにしてください では、早速こちらのチキンのトマト煮、以前お肉いっぱい食べたんですけど、それの仲間かなを食べたいと思います。はあ、トマトの香り、トマトの香りがすごいですね。もう香りだけで甘酸っぱくなりそうです。では、いただきまオートではいただきます。 はい、やらかしました。食べるのに夢中で見せるのを忘れる大失態。トマトは酸味は美味しい。鶏肉もホロホロ。はい、続きましてはちまき。551放題で食べて以来ですね。どんな感じなんだろう。うわ具材たっぷり美味しそう。では、いただきます。 はい、立て続けにやらかしました今回も見せ忘れーもっと食べるときも画像を注意しないとはいはい最後は大託芋もあめ色が鮮やかで綺麗ですね、うん、これは美味しそうなホームスーパーの焼き芋って2ずっと目が出てたんですけどあんまりレビューした人いないんですよね違うのやっぱりプライベートブランドとメーカーさんだとか、うん。まあいいかではいただきます 最後はきっちり見えてますね、まあ、最後ですからねそして先ほど噛んだことでさらに端の上塗りをするというまたやらかしを本当やらかし癖はなんとかしないとい最初に食べたこのチキンのトマトにはお肉の骨まで噛み砕けるぐらい柔らかなお肉で噛んだ瞬間にトマトの酸味と鶏肉の旨味や臭みがふわっと広がってきてとっても美味しかったです骨だけボリュームある鶏肉をここまでに込めるなんてすごいですね骨まで食べられるっていうのは ゴミも出なくて本当嬉しかったのででもねこちらの定数とさせていただきますで続きましてこちらの豚ちまきこれは、うん、自分はこうや揺れたんですけどこの箱に炊いてるちょっと自分のやり方が悪かったのかもしれませんがちょっともっちり感が足りなくて水っぽくなってしまっているのが残念でしたね旨味はしっかりともちごめの中に浸透していたのですがもうちょっともちごめという事で弾力が欲しかったですこえをちょっと あちょっと固めのおかゆを食べているようなそんな感じになってしまいましたねまあホにやり方が悪かったのかもしれないということもありますのでこちらの点数とさせていただきますそして最後に食べたこの大学芋なんかもう大学芋自体久しぶりに食べたんですけどこちらの間にカリッカリッとした音とともに甘さがふわっと広がってきてさつまいものホクホクした食感もあってとっても美味しかったです自然解凍と電子レンジがあって今回は自分は電子レンジでやったんですけど でも完全に温まってはなかったんですよねただそれが逆にちょっと冷たい部分でまた違った味変があって冷たい部分は冷たい部分で甘さがあり温かい部分は温かい部分で甘さが味わいがあって ど, どちらも美味しかったんですね自然解凍でも食べてみたいですというわけでこの大学芋もこちらの点スをさせていただきますヨースーパー冷凍食品やっぱり美味しいですねまだ何かおすすめがありましたら教えてください食べてみたいと思います 新年の私の目標を信じるやいや自分が信じなきゃダメですよねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいですパエエソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします